痩せるために運動しなきゃいけないの分かるけどめんどくさい日があるよね一日休むと余計にめんどくさいよねデッドバグを紹介します体が硬い人より柔らかい人の方がやはり痩せやすいですなぜかというと筋膜が剥がれて運動の可動域がよくて関節もしっかり動くそういった体を今回作れますんで一緒にやりましょうスマホ見ながらできます寝たまま膝をパクッと開いてキープですできれば 腰が浮かないように腰をペタッとつけてみてくださいペタッとその状態で膝を楽に開いておきます<笑>股関節の可動域が悪くなるとどうしても体がね内側に向いてしまって変な姿勢になります 今度は右足だけ内側に倒しましまょう左側はそのまんま片方はもも内ももが上向いて片方は内ももが下向いてますできればこの時もねちょっと腰浮かつける感じですゆっくりね止まっとくと。 伸びる感じがありますよね。は、OK、い、反対は一緒です。片方内腿が上、片方内腿が下です。<笑>できれば腰の隙間を埋める感じです。 こういうい、ね、性的なストレッチっていうのはリラックス効果があるんで結果的にねストレスが軽減されると食事の量が減ってきますんで結果的に痩せることに、ね、つながりますさあ今度は膝開いて両方内側で腰がつけます 膝が置くとね、やはりね、体幹の力が抜けるんで、の隙間をピタッとね、ピタッと巡ります。それで、行き場もし痛かったらね、たまに戻してもいいです。 今度は片足伸ばして、片足を開いてみます。腰の床つけます。腹腰をね、たまにペタッペタッとつけてください。ここまでもしね、開けなくても、このくらいでもいいですからね。できるだけ力を抜いて。 行いきましょう。反対も同じです。片足伸ばして、片足開く。腰の隙間を埋める。膝ね、開いてる方はね、しっかりね、力を抜いてください。 力が入れて痛いんでね力を抜くと楽になりますああ伸びる今度は膝を90度に曲げて止まっておきましょう、うんうんうん、腰のね 床につけられる膝の位置です。このくらいで、もし腰が浮く場合はもうちょっと膝を曲げてください。後ろに座ついた状態をキープです。もし足しんどかったら持ってきてもいいです。腰を伸ばしましょう。 揺れましょう<笑>もし難しかったらこうやって肘ついてもいいですスマホ見ながらでい a 体幹使っていきましょう 足を回しましょう足つけずに回すの結構つらいんで回したら一回床につけて足伸ばしてもいいででできる人はねつかないように腰浮かないようにやってみてください関節痛いよっていう人はね床につけて足伸ばして こんな感じでいいで す, 反対も一緒です膝曲げたら腰を床につける。そのまま動かす では呼吸がつけて、足つかないように伸ばしてみて。オッケー。今度は外から内側で伸ばす。股関節がね、ゴリゴリゴリってなってると思います。 持ち上げて回す股関節をね動かしながらお尻腹筋使ってます。ゴリゴリなる。オッケー。こ、okay、の反対です。内回し結構辛いですよね。 菌もね使うんでね意外と辛いかもしんないただね使われにくい筋肉を使ったり伸ばされにくい筋肉を伸ばしてるんでめちゃくちゃ効果的ですよこれはごなる